色々な種類のダイナミクスがある。複雑なものも簡単なものもあるこのパラメーター a に依存する空間のベクトル場を見てごらん a=0.3 イコールで始めてたくさんの初期値に対しその後どうなるか見てみようしばらくすると すべてが周期軌道になるここにはカオスは存在しないもちろん SRB 速度は存在しているすべてがやがて平曲線を回るからだパラメーター A を徐々に変化させよう。 見てごらん。イコール 0.335 に対し平軌道は二重に分裂する。依然としてカオスは存在しないが2倍の長さの周期軌道があるそれからにに対し、周期軌道は4倍になる。それからそんな風にどんどん変わる。 A イコール0 4 0五に対しては、運動は複雑でカオス的になる。しかし驚いたことに、パラメータ A をさらに増加させると、時々予告なしにカオス的なダイナミクスが消え、単純になる。ダイナミクスはまた周期軌道になってしまう。この分岐現象はどう理解されるのだろうか 自然界で最もよく起こる現象はどういうものなのだろうかカオス的だろうか非カオス的だろうかこれは全くわからない何世紀もの間カオスが存在しているとは考えられていなかったのだそして今は至る所にカオスがある A の各値に対しアトラクターの位置を判定しようそれを赤色で描こうパラメーター A を変化させて描くと 図はレース編みのようになるこれを分岐図式と呼ぶ<音楽>美しい図だしかし理解するのは容易ではない のダイナミクスがある。もちろん数学者は常に成立する定理を求めているしかし具体例の研究から始めることも多い数学者は簡単な例で成り立つことが一般に成立することを望んでいるのだローレンツの考え方つまり SRB シナイルエル望遠速度に戻ろう 移動が1つの球を通過している。時間の割合は初期条件の取り方によらず、同じ極限値に収束する。このことが常に成り立つと予想してよいのだろうか。それでは話がうますぎる。実際、それは成り立たないことが、これから説明する。望遠の簡単な例からわかる。 この平面上のベクトル場を見てみよう3つの平行点がある 軌道をたどろうしばらくして、一つの平行点に近づき、それからもう一つの平行点に近づく。軌道が平行点に近づくと、速度が遅くなり、平行点の近くにしばらくとどまる。それから、他の平行点に向かい。 その平行点の平点近くくにもっとと長どまる。それから最初の平行点のもっと近くに戻ってきてそこにさらに長くとどまるそれを繰り返すここに緑色の円盤を取りこの円盤を通過する時間を観察しようそうすると長い時間その円盤にとどまるので滞在時間の割合は 100% 近くになるそれからもっと長い時間その外にいるから。 滞在時間の割合は、ゼロに近い値に落ちてしまう。その後、また 100% 近くに増加し、また減少し、これを繰り返す。これは全く収束しないことがわかる。シナイルエル望遠速度は存在しないのだ。それではどうすればよいのだろうかこの考え方を捨てるべきだろうかローレンツは間違っていたのだろうかそういうわけではない。 この例は非常に特殊なものだと考えなければならない。ベクトル場をこんな風にほんの少しだけ変形すると変形したベクトル場にはもう問題は起こらない。新しい軌道は平面上動きやがて周期軌道に近づく。だから統計的には全てのものは周期的に動く。 ベクトルバは、シナイルル望遠速度を持つ。だから問題とすべきは SRB 速度がすべてのダイナミクスに存在するかではなくほとんどすべてのダイナミクスに存在するかということだ。しかしここで再び流行る気持ちを抑えなければならないこのベクトル場を観察しよう。 軌道は蝶の図形に近づいていく前に見た通りだ初期条件がゆっくりと青色の軸の上を変化すると思った通りに全てが連続的に変化する。 軌道は少し多くの時間が必要となるかもしれないが同じアトラクターに近づき統計的には常に同じように動くしかし予告なく突然驚いたことが起こる軌道は違う場所に近づく元のアトラクターとは全く関係のない別のアトラクターに近づくのだ空間が2つの領域に分けられているようだ 1つ目の領域から出発すれば、1つの長の図形に近づき、2つ目の領域から出発すれば、別のものに近づく。言い方を変えると、初期条件によって統計的な極限が変わるので、SRB 速度があるとは言えない。しかし、2つの SRB 速度があるとも言える。ある初期条件では、統計値は1つ目のものになり、別の初期条件では、2つ目のものになるのだ。 1990年代にブラジル人数学者ジャコブ・パリスは考えるべき問題の全てを整理したもしこれらの問題が解ければカオスの全体が理解できるというものだその中の一つの問題が先ほど出会った状況は典型的なものだという主張だどんな次元の空間内でも 典型的なベクトル場は、アトラクターの数が有限個である、という性質を持つはずだ。典型的な初期条件に対しては、軌道はアトラクターの一つに引き寄せられるはずだ。それぞれのアトラクターは、シナイド L 望遠速度を持ち、そのアトラクターに引き寄せられる軌道が前近する統計量を記述しているはずだ。 多くの数学者が精力的にこれらの予想に取り組み少しずつ体系的な解決が進んでいるようだ全体の様子が明らかになってきたようだこの考え方は楽天的すぎるだろうか時間が解決する問題だ決定論が各軌道の動きを決めるものとは現在ではもう誰も考えていない それは、軌道全体の動きを決めるものと考えているのだ。軌道の初期条件への鋭敏な依存性は、軌道全体の統計的な安定性により、組め合わされている。 1783年にビュフォンはこのことを予見していたのか全体を理解しなければならない複雑でカオス的な世界についての素晴らしい文章を書いているべてが生じるなぜなら時間がすべてを合わせ空間の自由な広がりの中で 絶え間ない動きの中で全てのものが混ぜられ全ての形態を与えられ全ての形相を与えられるそして全てが近づき離れ全てが集まり散らばり全てが組み合わさり反発し合い全てが生まれなくなるそれを起こす相互の引力と反発力という力だけは一定で傷つけ合うことなく均衡し 宇宙を動かし、常に新しい場面に変わる絶え間なく再生する物体の舞台を作り出すのだ。